5か月後の稚魚、稚魚の成長過程を詳しく見ていきます。水生動物学研究室主催の大田金谷です。今回も皆さんに金魚の 発生学実験について詳しく解説していきます今回は前回の続きです前回の動画ではですね孵化器の肺について解説しました今回はその孵化した後の孵化資料がまどのような過程を経てですね治療になりそして制御になっていくのかについて詳しく解説していきます 今までの動画では受精から孵化するまでの発生段階をこの発生段階表を用いて説明してきました。この発生段階表はステージングインデックスを用いてここのステージを定義して記述しています。ステージングインデックスとは誰が見てもすぐわかる形質で肺発生の段階を明確に区別するための目安となる指標です。 この発生段階表やステージングインデックスを用いることで研究者が互いに実験に用いた金魚の肺の段階について話し合うことができるのです。といいますかそういうコミュニケーションを成立させるために発生段階表があるとも言えます。同様に、にの子魚や稚魚のや成長段階について もう記したこのような表があれば便利です。なので我々は2015年と2019年にこのような復可後の金魚の段階表ポストエンブリオニックデベロップメンタルステージングテーブルを作成しました。今までにも死魚や稚魚の成長の過程を記述した論文はあるにはありました。でもちょっと我々の目的には合わなかったのです。なので自分たちで成長過程を観察し論文にした次第です。なので今回の動画ではこれらの論文で使われている このような表ををに解説を進めていきますしかしちょっとその前に、はい、死、え、魚、ー・知魚そして制御の違いについて簡単に説明しておきます。これらの発生期間や段階の定義は人間の視覚認識によるものです。なので当然ですが目に見えて分かりやすい形質の状態に基づいて肺と死魚と知魚を分けるのです。 ははいいととの違すする前と後で分けられますこの点については前回お話ししましたでは飼魚と稚魚 の, の違いは何によって区別できるのでしょう稚魚と稚魚の違いは簡単に定義できます次世代を作ることができる個体を稚魚と定義してしまえば話が非常に簡単になるからですつまり成熟したオスかメスかのどちらかになっていれば稚魚とみなすわけです このように制御を定義すると、稚魚の定義が非常に簡単になります。つまり、制御とほぼ同様の組織機関を備えているけれども、次世代が作れない状態の魚を稚魚と定義することができるのです。これで明確に制御と稚魚を区別できました。 では次に、飼魚と稚魚の違いです。これらは何が違うのでしょうか。ここに生まれたばっかりの不可飼魚と稚魚、そして生魚の写真があります。これらの写真を比べてみましょう。そして飼魚にいないもの、あるいは飼魚にだけあるものを探していくことにしましょう。 まずは鱗です。これは明らかです。生魚と稚魚には鱗があります。しかし、稚魚にはありません。そして次はフィンフォールド、膜びれです。これは飼魚の体には透明のつながった膜として見られますが、稚魚や生魚には見られません。 稚魚や生魚にはここに独立した背びれや尾びれや尻びれは見られますが死魚のようにはつながっていませんなのでこれらの2つの特徴を用いれば死魚と稚魚に分けることができますなのでこの発生段階表では膜びれがなくなる前で鱗ができていない魚を死魚と呼ぶことにしますそして膜びれが完全になくなり鱗ができている状態なんだけれども生魚になる前つまり次世代を作る能力がない状態の金魚を 地魚と定義していますそして毎回毎回金魚の発生段階表を作る時に参考にしているゼブラフィッシュの地飼魚の発生段階表についても触れておきたいと思います。今までの動画ではこちらの1995年に書かれた論文が出てきていたと思います。しかしこの論文は発生段階表とは言ってもですね肺発生の段階が主なので孵化した飼魚がどのように大きくなってくるかについてはほとんど書かれておりません。 なので、私、え、魚、ー、や稚魚の発生段階についてはこちらの2009年に書かれた論文を参考にしております。 この論文のリンクも概要欄に貼っておきますので参考にしてみてください。あと今までですね、あまり気にせずに使っていましたが、肺が大きくなっていく様子を発生と呼んで、孵化した後の個体が大きくなっていくことを成長と呼ぶということはですね、ちょっと皆さんにですね、お伝えしておきたいと思います。でもこれちょっとややこしいんですよね。肺の発生段階表をエンブリオニックデベロップメンタルステージングテーブルと呼んで、一方の飼魚や稚魚の成長し していく様子を記述した段階表はポスストエンンブリオニッックデベロップメンタルルテテージングテージグと呼ばれる場合がありますなので、どちらもデベロップメンタルステージングテーブル、つまり発生段階表になってしまうのですね、なので自分もですね、説明していて、時々混乱してしまってですね、成長と発生が時々日本語で混ざっている場合がありますが、まあ、ちょっとそこは多めに見ていただけるとですね、ありがたいです。 それではこれから飼魚の発生段階について個別に見ていくことにしますプロトリューティングマウスステージ前回の動画でも出てきましたがこの段階は肺発生段階表にも出てまいりますなぜなら肺の状態によってはこの段階の個体はまだ卵膜の中に留まっている場合があるからですしかし一旦卵膜を破って外に出てくると飼魚になります およそ俯瞰後3日から4日になるとこのような姿になります大きさは5ミリ程度です浮き袋もできつつありますがまだ浮き袋の中に空気は入っておりませんあと尾びれのこの部分に注目してほしいのですが少し白くなっていますこの特徴は前回の動画でも説明しましたここの部分に尾びれの骨格が出来上がってきますなのでこのように白くなっているのですここに黒い色素を出さない細胞が集まっているのです ポススステテリアスイムブラダーステージこの段階になると浮き袋の中に空気が見えてまいりますこうなると上手に浮くことができるようになります孵化してから5日から8日目にこのような姿になります大きさは5から6ミリ程度ですあとこの段階の名前にですねポステリアつまり後ろという言葉がついていますこれは後ろ側の浮き袋が出来上がってきたステージですよという意味です 金魚の浮き袋は前後で2つに分かれており最初に後ろ側の浮き袋が膨らみ始めます。 先ほどの尾びれの白い場所ですがますます白さが増しておりますそしてですね普通このステージの肺には卵黄が残っていますもう少し時間が進んでこのステージの後半の個体も見てみましょう卵黄が明らかに減っているのがわかりますしかもお腹の中には消化されたブラインシュリンプや未消化のブラインシュリンプの卵が見て取れますつまりこのポステリアスイムブラダーステージになったあたりで 活発に泳ぎ回って餌を食べ始めるのです。なので、受精卵から金魚を育てたい方はですね、このタイミングには必ず餌を与えられるように準備しておいてください。コーダルフィンレイステージ 先ほどの段階からさらに1日2日経つとコーダルフィンレイステージと呼ばれるようになります尾びれの気状が出てくるステージです受精後7日目体長が6ミリあたりですこの尾びれの付け根のところの脊索が少し曲がっていますそしてよく見るとこの尾びれの付け根の部分に透明の筋のようなものが見えますこれはできつつある気状です この個体からは合計で4本の気乗を見て取ることができます。なので、この見えている気状の数を用いて CR4 という形でこの段階の個体をさらに詳しく分けることができます。あとこのようなですね、ちょっと大きい個体ですね。例えばこちらの個体であれば、すでに17本の気乗が見て取れるので CR17 というふうにですね、細かく発生段階を表すことができます。フォークドコーダルフィンステージ さらに日数が経つと尾びれの起乗が増えてまいりますそして尾びれの起乗の数が増えるにつれて尾びれの形も変わってきますこの個体の金魚の尾びれのこの部分が他の部分に比べて凹んでいることが見て取れますこの状態つまり 尾びれが横から見てフォークのように2冊しているようなこの状態ですね。これをですね、この状態のですね魚をフォークドコーダルフィンステージと呼ぶことにします。およそ受精後13日で体長が7ミリ程度でこのような姿になります。アンテリアスイムブラダーステージ。 先ほどのステージからさらにほんのちょっと成長が進むと前側の浮き袋が現れます受精後13日から14日ほど経って全長が7ミリよりもちょっと増えた辺たりですこの特徴からですねこのステージをアンテリアスイムブラダーステージと呼ぶことにします先ほどのフォークのような尾びれが出現するタイミングとこの前側の浮き袋はほとんど同時に現れますしかしですね我々の観察の結果からこれらのステージング インデックスの出現順序が前後入れ替わらないということはですね確認しておりますこのアンテリアスイムブラダーステージになると背側や総排泄口の後ろ側の膜ビれが白っぽくなっているのがわかります後にこれらの部分に背びれやあ尻びれの機状が現れますドーサルフィンレイステージ 受精してから18日から20日経つと体長が7 5ミリから8ミリぐらいになってまいりますうそうすると先ほどの背中の巻きびれの中の白身がかったこの部分この部分に気丈が現れてきます 一方の尻びれには気丈が見当たりません。この双排施口の後ろの部分は他の部分より白いですが、筋のようなものは現れません。どうも金魚ではですね、えー、背びれの気丈が先に現れ、次に尻びれの気丈が現れるようです。エイネルフィンレイステージ 受精して22日から23日ほど経つと体長が8ミリを超えてまいります。そして先ほど見ていただいた送排接口の後ろに見えていたこの白い部分ですが、この段階になると明らかに筋のようなものが見えてきます。尻びれの起状ができつつあるのです。 ここまで来ると今までの修魚とは違い体の他の部分にも明らかな変化が見て取れるようになってきます。まず浮袋の大きさです。今までは後ろの方のですね浮袋の方が大きかったのですがこの段階になると前の浮袋の方が大きく見えます。あと背びれや尾びれの基上に竹の節のような構造が現れます。 さらに日にちがたって受精後27日から28日になると体長が9ミリになります。このあたりから腹びれの元気、つまり腹びれの元になる出っ張りですね。これが見えてくるようになります。この腹びれの元になる出っ張りの辺縁部が薄い膜状態になった段階をペルビックフィンバットステージと呼ぶことにします。 他の背びれや尾びれと違って体の両側に現れる腹びれはその出現のタイミングも大きく違います胸びれも腹びれ同様左右対になったヒレですでも胸びれは発生の早い段階で出現する一方でこの腹びれは一番後に現れますペルビックフィンレイステージ 受精してから30日ほど飼育していると体長が11ミリほどになってきます。この大きさになるとペルビックフィンバッド腹びれの中にも気丈が見え始めます。ここまで来ると膜びれがどんどん体からあ消えていっているのがわかります。特にこのあたりの膜びれの消失は非常に顕著です。しかし、総排泄口の前にまだまだ膜びれが残っていることがわかります。 さてここまでやってくるとほとんど体つきは制御に近づいてまいります。あとはこの残った膜びれが消失するのを待つばかりです。インコンプリートリースケールドジューベナイルサブステージ この段階になると体の側面はほとんど鱗に覆われていますがこの頭の後ろの方はですね鱗に覆われていませんこれを確かめるために石灰化が進んだ組織を赤く染める試薬を使ってこの時期の死魚を染めた写真がこちらですこのアリザリンレッドという染色液を使うと鱗や飢餓が赤く染まっているのが分かります確かに背中側から見るとこの側面のこの辺りの鱗が明らかに染まっています えそして、えー、この部分が赤くなっていないことが分かりますこの時期は限りなく制御に近い姿形をしているので稚魚であると決めてもよいでしょうしかしより進んだ稚魚のステージに比べて鱗の分布に違いがありますなのでここで示したこの個体のように鱗がまだ完全に出来上がっていない稚魚の段階をインコンプリートリースケールドジューベナイルサブステージと呼ぶことにしますもうちょっと名前が長くなってしまって申し訳ございません ちなみにこの段階になると背びれと尻びれのこの部分にですね特徴的な気丈が出現します。この気丈は他とは違い非常に硬いトゲのようになっていることが分かります。 そして先ほどの状態からさらにもう一歩進むとこのように完全に全身が鱗で覆われますこの状態になると確かに制魚とあまり変わりませんこの段階からさらに大きくなると黒や銀色の色素だけでなく赤い色素も強く出てまいりますそして私たちがよく見るような制魚の金魚となります ちょっとここで色と成長段階について説明したいと思います。制魚と稚魚で明らかに色が違います。そして稚魚の段階も色が目まぐるしく変わってきます。そうなると色の様子でさらに細かく稚魚のステージを分けることができそうなのです。しかし、この発生段階表では色の情報はできるだけ用いないようにしました。その理由は色は与える食べ物や光の環境に影響を受けやすいので、 発生段階を表す指標とは適さないとしては適さないと考えたからです。おそらく綺麗な色の金魚を育てたいと考えている。愛好家や育種家の皆さんであれば、色を何らかの基準として用いるかと思います。青子であったり、黒子であったりとかそういう呼び名ですね。 一方、発生や形態形成を研究したい私たちにとっては、どの金魚の品種にでも当てはまりやすいですね、比較的比較のしやすい指標を用いた方がコミュニケーションが楽になります。なので、私たちがこうした発生段階表を作成するにあたっては、あえて色を用いずに形の情報を使うことに注力しました。そうすることで、後の実験で固定や染色といった色情報が消えてしまうような処理を行ったとしても、 発生成長の段階を議論することができるようになります1年経つと体長が5センチ以上に達しますここまで来るともう制御ですこの個体の色は鮮やかですしかし個体によっては色が薄い個体もいます色彩にはバリエーションがあるのですなので色をステージングインデックスには使わなかったのです制御になるとオスなら生死メスなら卵を作ることができます2年3年とうまく飼育してやればですね産卵期には卵を産み続けます これで一通り孵化飼魚が大きくなって制魚になるまでの様子を説明しました。しかし、肺発生を解説した時と違って、時間や大きさについての説明がかなり大雑把であったかと思います。と言いますのは、孵化した後の飼魚や稚魚の成長の進み具合は、環境に大きく依存するので、たとえ同じ温度で飼育したとしても大きくばらつきます。 確かに肺の段階であれば栄養はすべて卵黄に依存しています。しかし泳ぎ回って餌を取ることができるようになると温度だけでなく水槽の大きさや光の当たり具合、餌となる水草があるかどうかなどなど非常に多くの要因が成長に影響を与えます。これが今回の解説で え大きさと復刊後の経過時間日数が大雑把であった理由です。特に日数に関しては非常に大雑把になりますえ。なので今回解説した日数に関してはあくまでも目安として参考にしてください。私たちの研究室で24度ぐらいの水温で金魚が喧嘩しないぐらいの密度で飼って私たちが無理ないぐらいの頻度で餌をあげた時に何日ぐらいでどういう段階になるかをお見せした次第です。おそらく販売を目的として大きな池で 変われている業者の方や趣味で小規模に楽しまれている方ではですね大きく変わってくるかと思います、えー、しかし今回説明したステージングインデックスの出現順序はほとんど全ての金魚で共通のはずですしどれぐらいの大きさにどのステージングインデックスが出現するかは参考になるかと思います はい、皆さんお疲れ様です。これで私たちは孵化した金魚が大きくなって大人になるまでの様子を見終わったことになります。飼業と飼業の期間に分けて説明してきました。そして飼業の期間を細かく9つのステージに分けて解説してきました。これで金魚の成長についてはかなり理解が深まったのではないでしょうか。おそらくもう皆さんはこの段階表を利用できるようになっているはずです。ぜひ参考にしてみてください。 この表を用いることでもしため池や小川で金魚やフナの飼料を見ることがあっても慌てる必要はありません。どの成長段階にあるかを見分けることができるはずです。そして金魚を研究に用いたい人もですね、この動画を参考にしてみてください。自分が実験に用いたですね金魚がどの成長段階にあるかをですね、この表を用いると説明できるようになるはずです。大いにご活用ください。 そしてその孵化した孵化飼料がどういう風な成長過程を経てですね大人になっていくかについてかなり詳しく見てまいりました。なのののでですね一旦この金魚の 発生学実験シリーズはですすね終了としますそしてこれからもう少しですね進化と発生の関係についてですね金魚を使ってですね詳しく解説していきたいと思います日本語でも動画を作りますし他の言葉でも動画を作っていきますなので次の動画をお待ちくださいそしてまだチャンネル登録をされてない方はですね今すぐチャンネル登録をしてくださいよろしくお願いしますそれではまた 对对对